現実を全く見ていないいいなよううでですすねどうも政治ろろのマナブです先進国の間では新型コロナウイルスワクチンがおおむね行き渡りコロナショックの出口もようやく見え始めている中韓国は相変わらずとんでもない勘違い発言を続けているようです。 2021年11月2日付、中央日報からの引用です。韓国の本南麦経済副首相兼企画財政部長官が1日、海外投資家に対し、グローバルサプライチェーンの混乱の中でも韓国経済がふらつくことがないよう努力すると述べた本副首相はこの日、イギリス・ロンドンのコリンシアホテルで、 グローバル投資銀行と資産運用会社の役員21人を調整し、韓国経済、パンデミックを克服した軽ドラマをテーマに、韓国経済説明会を開催した。本副首相は、グローバルサプライチェーンの首相が、韓国経済に及ぼした影響と韓国の対策に関する投資家の質問に対し、一定部分の影響はあったが、 全般的に結果だけを言うと制限的だったとし、韓国政府はこの混乱を十分に克服できることができると自信を表した。本府省は2年前の日本の輸出規制事例を例に挙げながら、当時日本の輸出規制で大きな打撃を受け、政府は素材、部品、装備の 競争力強化対策に取り組んだとしその結果、もう国内で満たすことができるようになり、輸出規制がワクチンの役割をしたと述べた。また、車載用半導体の供給に支障が生じて、一部の国内自動車工場が稼働停止したのをきっかけに、輸入への依存度が高い車載用半導体を国内で一定部分供給するために、 企業と共に対策を講じていると説明した。とのことでいかがでしょうか。コロナショックからのスピーディーな回復はどの国にとっても緊急性の高い課題であり、そのためには現状をいかに的確に分析するかという点が重要になってくるのですが、この点でも韓国は先進国のレベルには達していない未来ですね。ポンナム氏の発言を 一つ一つ丁寧に見ていきましょう。ご自慢の軽ドラマの一環として、本名麦氏は、2019年の日本による輸出管理強化を取り上げており、あのピンチがあったおかげで、我が国の輸出経済は見事に盛り返すことができたとアピールしています。まるで日本が悪者のような言い方ですよね。例えるなら、冒険漫画で主人公の行く手を阻む、 敵キャラのような。いずれにしても決していい気持ちはしません。そもそも2019年の輸出管理強化は日本側の一方的な嫌がらせではなく、韓国が半導体関連部品を正しいルートで使用しているかということをチェックするためであり、安全保障上必要な措置だったはず。皆さんにとってもご記憶に新しいのではないでしょうか。 にもかかわらず、韓国はこのような敬意を完全に棚上げし、あたかも日本が思いつきで輸出管理強化を通告したかのように喧伝し、危険を乗り越えた姿をアピールする。輸出管理強化に反発した挙句、聞き入れられないとわかると、ジーソミアから抜けてやるとラ ダ, ダをこね、日本やアメリカを散々振り回したことは、もうきれいに忘れているんですね。 正直に話し、北朝鮮という脅威がなければ韓国がジーソミアから抜けたとしてもどうぞどうぞなんですけどねまあ差し当たって北朝鮮を抑え込む必要があるためアメリカも仕方なく韓国を説得したわけですが大国からチアホや機嫌を取ってもらったせいで文在寅は完全に味を占めてしまったのでしょう子供を甘やかしすぎて わがまままままに育っってしした典型例と言えるかもしれません、まあ実際にはアメリカからこっぴどく叱られているんですけどね。韓国の棚上げスキル発動は今に始まったことではありません。例えば日韓慰安婦合意。2015年に朴槿恵政権時代に結んだもので最終的かつ不可的に解決されたことで日韓で合意しています。 ただ、合意にあたっては、韓国側にとって不都合な条件も含まれていたため、当然、パククネ政権はギリギリまで合意締結に対して難色を示したのですが、この時合意形成に向けて水面下で奔走したのがオバマ政権下のバイデン副大統領だったのです。つまり、ムンジェインは副大統領時代のバイデン氏の苦労を完全に無にしたわけで、 日本のいい方で言えば、顔に泥を塗ったことになります。ムンジェインとしては、あれはパククネ政権の話だもんねということなのかもしれませんが、そんな都合のいい開き直りが国際社会で許されるはずがありません。さらに韓国は、アメリカとの軍事関係においても深い意恨を残しています。アメリカから納品された軍事部品であるタイガーアイを 無断で解体しようとして、当時の大統領だったオバマ氏を大激怒させているのです。しかも、軍事部品を分解することで、アメリカ軍の機密情報を盗み出し、創主国の中国に横流しする動きが見られたのですから、始末に終えません。韓国としてはこの疑惑を否定していますが、対外愛をわざわざ分解した理由については未だ公表していません。これは怪しすぎますよね。 サッカーで言えば一発レッドカード。正直、軍事同盟を即座に解消されても言い訳できないほどの裏切り行為だと思います。このような因縁があるため、バイデン政権はもうとっくに韓国を見限り、聞き離そうとしているのですが、肝心のムンジェインはそのことに気づいていません。その程度の空気を察する力があれば、そもそも数々の勘違い発言はなかったはずですからね。 今更何を言ってももう遅いのでしょう。軍事、ビジネス、歴史問題と致命的なレベルで外交を恩じたと言われる韓国。本南麦氏は、我が国はコロナショックから見事に立ち直ったと豪語していますが、国内の感染者は未だ4桁を割り込んでおらず、ウィズコロナの達成はまだまだほど遠い状況です。まあ、今回は海外投資家向けの発言ということで、 多少はハったりやアピールも含まれているのかもしれませんが、韓国がピンチを出していない状況は変わりません。まずは妙な強がりをやめ、輸出管理強化や歴史問題の経緯を冷静に見つめ直すことから始めるべきではないのでしょうか。まあ、冷静に見つめ直せれば、そもそもこのような事態にはなっていないでしょうから、求めても無駄でしょうけどね。ということで、